今日のメは、調子、調子、ノイズ、朝敷、ねぎ、フランドフライ、いいフラん食べていきいいます。 私たちは。 ね、いただきますうわ、ん。 いっすごいです。昨日はそうか、できなくてる感じです 薬ました、うん、だいぶ動なりますね、うん、本当は聞、うん、こなんか不正に食べなかったんですけど、うん もっとかない。 女性、マジで。 何こおい<笑><笑><笑>しそうさんね。 うんうまいあ、うん、どうしようせえなうもうえ 何ですかね 玄関も渋谷も入ってます。 食べあと締めで食べたいです。 うごちそうさまでした。